えー、ということで、とまあ、あの一連数多項式の乗算からの流れでですね、その多倍長整数と単整度整数の乗算を考えていくわけですけれども、えー、とまず最初にですね、その一番基本になるのはその単整度の整数同士の乗算ですね、をこれをかあの見てみましょう。えっ、ー、と、x と y を、えー、と整数としまして、で、えー、ともに1ワードの 整数とします今、あの1ワードは n ビットとしておりますので、まあ、x も y もその n ビットのまあ二進数だと思いましょうで。そうしますと、じゃあこの積 xy の桁数はどのぐらいになるかっていうと、これは、うんと、まあ積ですから、桁数で言えばちょうど、桁数は和に相当になるわけですね。ですので、xy の、うんと、なんだ、桁数、ビット数は、まあたまたま 2 n ビットになると。つまり2ワードになるということがまず分かると思います。そうすると、えーとまあ、計算機上でその1ワード同士の数の乗算を行う際には、その x と y の計算結果 xy を入れておく、まあ、メモリ、もしくは場所として、まあ、2ワード分のメモリが必要になるということをまずあの押さえておきましょう。でそこで、えっと この機構をですね、CPU では、あのまあいろいろな、ね、仕組みで表しているんですけれども、えっと、今のところはもう少し抽象化して、まあ、こういう形でこう表している、表すものとします。うんと、えっと、まあ上の方でですね、X と Y それぞれその1ワードずつの数が与えられて、それをかけましたと。でえー、それで XY がですね、2ワードに渡るんですけれども、 この XY の入れ物として、まずこの1ワード分のメモリ、それから、ここに書いてあるその補助演算装置というのが1ワード分確保されていて、この2ワード分にその XY の結果が入るということにします。で、これに対してですね、Z という新しいメモリ、 を用意してここでですね、その、えっ、ー、と、x かける y プラス z っていうあの演算をまとめてあのあ考えることにするんですけれども、ちょっとその理由についてはまた後でお話ししますが、まずここではその、1ワードの数 x と y をかけてで、その結果に1ワードの数 z を加えた演算というのをひとまとまりにしてあの扱います。 そうしますと、えー、とまず、先ほどの話で、まず、xy という積がですね、この2ワード分のメモリに入りました。それに、1ワードの数 z を加えたものを、この w というワードと、それからガンマというワードですね、この2ワードで表すことにします。で えー、とこのときですね、その x、xy プラス z っていうのが、まあ、10、えー、10で表すと、ガンマ ×2 の円乗プラス w という、その2ワードで表されますので、この演算をですね、えっ、ー、と、x プラス、xy プラス z という結果を、この w とガンマとい う, こう2ワードに入れましたというふうな形で、こう表あの、表すことにします。まあ、この xy プラス z という演算をこういう形で表して、その結果を w と γ というワードに代入するというふうに書きますので、えー、と今後注意しておいてください。で、これを使ってその多倍調整数とその単精度整数の乗算を書いてみます。えっ、ー、と、書いてみますので、実際にそのアルゴリズムを作ってみます。この例では、その、A A の方が多倍調数ですね。A0、A1、A2、A3 という、あの、桁を、ワードからなる多倍調数としまして、それから B の方が単精度の数です。で、この、えっ、ー、と、A と B の積を求めようっていうんですけれども、えっ、ー、と、これはですね、まず、その、A の各ワードを、まあ、回の桁から順番にこう、並べていくわけですね。筆算の、と同じように。並べていって、まあ、それに、 えっと、B をかけます。ということなんいうことで、こう、計算を行います。で、まず、えっと、一番下の桁ですね、この B×A0 っていうのを計算しますと、えっと、この B×A0 を計算すると、まあ、A0B っていうのが、うーんと、 こ の, この桁に入ってきまして、で、繰り上がりの部分っていうのは発生します。ガンマ1、繰り上がりの部分をガンマ1と書きました。えっ、ー、と、こちらに、先ほどやりましたように、えっ、ー、と、元の桁に残った数と、それから繰り上がりの部分ですね。えっ、ー、と、繰り上がりの部分は、さっき、今ガンマ1と書きましたが、このガンマ1を今度は繰り上げていきます。で、次の桁は、えっ、ー、と、B×A1 に、えー、下から、下の桁から繰り上がってきたガンマ1を、 加えた形ですねでそれの、えー、結, 果です結果、ガンマ2というまた繰り上がりが発生すると。ということで、えー、以下同じように B とそれから A の何がしかの桁をかけて、えー、下からの繰り上がりを加えてで、繰り上がりが発生したものを次の上の桁に加えるという操作を繰り返すという形で、この多倍調の整数と単精度整数の乗算のが できるということになりますで、まあ、これを表したのが、このアルゴリズムですね。えっと、まあ、スライド、今日のスライドの18枚目のアルゴリズムです。で、えっと、多倍調整数と単精度整数の乗算ということで、えっと、入力が、あの、A の方が、K ワードですね。K ワードの多倍調数。それから、えっと、B は単精度の整数ということにします。で、C の方は、 これは、あのーワードの多倍調数と一ワードの数の積ですから、えー、あごめんなさい、ーワードの多倍調数と一ワードの単精度数の積ですから、えー、と出力としては K プラス一ワードのあの多倍調数ということになります。で、その計算の中身ですけれども、まず、えー、とガンマゼロというところにゼロを入れまして、 でそれから、あの、実際に計算を行われているのは、この2行目のフォア文なんですけれども、このフォア文で、と、まあ、ai×b プラスガンマ i を ci とガンマ i プラス1に代入します。これはどういうことをやってたかというと、ちょうどこのですね、あの、ある桁での演算ですね。と、まあ、例えば a1×b を計算して、下からの桁上がり、繰り上がりを加えたものを、 まあ、この桁に代入して、さらに、えっ、ー、と、繰り上がりを上の桁に持っていくというのが、まあ、ここの、あのー、1セットの演算の意味です。で、最後、3行目では、その、ガンマ K を CK に代入するということをやってるんですけれども、これはどういうことをやってるかというと、ここですね、一番上の桁の掛け算で、例えばこの例だと B×A3 を計算して、で、ここで、あのー、ガンマ4が、 繰りり上がりで出ましたというところです、ね、このガンマ4を最後 C の4という一番出力の一番上の桁に代入するという操作をこの3行目で行っています。で、最後この4行目ではこの C0 から CK という計算結果を返して終了ということになります。さて、まあちょっと今日はすみません掛け足になったので、また 皆さんです、ね、これからああ、改めて、あの、授業終わってから適宜復習してもらいたいと思うんですが、えっと、まず計算量の見積もりもここで行っておきましょう。で、えっと、ここでの計算量が発生するのは2行目のですね、あの計算です。で、2行目はあの、このコア分のループを見ますと、i が0から k-1 までの範囲を置きますので、ループは警戒、えー、繰り返しが起きていることになります。 で、その中で、その、ワード単位での、えっ、ー、と、指則演算が何回発生しているかって言いますと、この a i b プラスガンマ I の部分ですね、えー。ここではその a i b で乗算1回。a i B か。a i る b で乗算1回。それから a i b にガンマ I を加えるとこで加算1回発生しております。で、えー、この2回の、えっ、ー、と、指則演算がですね、 その警戒ループの分繰り返されますので、そうすると、まあ、あの、合計の指則演算の回数は2警戒ということになるんですが、まあ、これを、その、えっ、ー、と、ラージシータで見積もりますと、この計算量の見積もりというのはラージシータの k ということになります。で、k っていうのは何だったかっていうと、この入力の多倍調数 a の長さだったわけですね。ですので、 この K はこの連メスの A というふうにも表すことができます。で、えー、とここま で, ですの何が分かったかというと、その多倍調の整数と単精度の整数を掛け算を行うときのそのワード単位の計算量というのは、その今かけられる数が多倍調数だったんですけども、そのかけられる多倍調数の長さに比例するということをこの見積もりは示しています。 まずこのことを押さえてておいいくださいここまでいいでしょうか。で、えー、とこれを踏まえてですね、今度は、じゃあ多倍調整 数, 数同士の乗算のアルゴリズムを作って、その計算量を見積もりましょうということをやります。えっと、今まで述べてきた多倍調数と単精度の整数の乗算を拡張した形になりますね。はい で、えっと、ここでは、まあ、あの、例題としてこのような、あの、例を持ってきました。と、まあ、A としては、あの、多倍調数。今回は A も B も多倍調数なんですけども、まあ、A は、これ5ワードの多倍調数ですね。先ほどの例と似た感じの多倍調数です。それから、えっ、ー、と、B の方ですね。先ほどの例題では B は単精度の数だったんですけど、まあ、今回はその2ワードの多倍調数というふうに、えー、してみました。で、えっ、ー、と、 やり方としては、その、一変数多公式の乗算と非常に似てるんですけれども、やはりこの各ワードの係数を並べて、その筆算で、こう、それぞれの、あの、桁の乗算を繰り返すということになります。ですので、その、ま、一変数多公式の乗算に非常に似ていると思って、あの、話を、あの、考えてみてください。で、えっと、それぞれの、その、計算のですね、 あのステップで、その多倍調数と単成度数との何か計算が起こっているのか、あるいはその多倍調数と単成度数、あるいは多倍調数と多倍調数の何か計算が起こっているのかっていうのをちょっと区別して、えー、注意してチェックしていきます。えっ、ー、と、まず、この筆算のです、ね、中の2行は、その、ここにありますように多倍調数と単成度数の乗算であることに注意しておきます。ここの中ではですね、 どういうことをやっているかって、まずこの行、えっ、ー、と、上から3行目では、えー、これ、かける数の B0 を固定して、で、この B0 かけるゼロとか、b ロかけるこの上の多倍調整ですね。この計算を行っておりますので、えっ、ー、と、ここで言っている多倍調整っていうのは A の方ですね。そから単精度数っていうのはこの B の0ですね。というふうに、まず、この、これ、かける数の各ワードごとに、この、えっ、ー、と、 掛け算を分解しましまで、かける数のワードごとに、このかけられる数の多倍長数と、かける数のある特定のワードっていう、その多倍長数と単精度数の増算をここでは繰り返すということにまず注意してください。まずこの3行目がそうですね。それから4行目も同じように、これ A という多倍長数に、この B の上位桁ですね、この B1 を順番にかけているということになります。 で最後はどういうことをやっているかとこれ最後はですね、これあの、例えば、この C1 を求める桁というのは、A1B0 も A1B1、A0B1、も多倍調数ですので、最後のこの C の i を求めるところでは、その多倍調数と多倍調数の加算を行っているというところがちょっと上と異なりますの、ね、で注意してください。一応、この あの筆算をですね、順番に行うやり方をこう書き下したのがこの、この次のスライドにあるアルゴリズムです。でここでは、えー、と入力としまして、えー、A は K ワードの多倍調数ですね。それから B は M ワードの多倍調数としております。でえー、と出力としては、えー、K プラス M ワードの多倍調数 C を出力するという形になっております。 えー、そして、えー、と、まず、えー、第一ステップではですね、えー、と、これは多倍調と単精度の乗算で、えー、この A とですね、A は多倍調数 A をそのまま持ってきて、で、えー、と、B の方はこの一番下の人の B0 を持ってきて、こうかけた掛け算をまず行います。で、その後、えーと、 えー、と第2行のこのループの中ではうんと今度はその、えー、と多倍長数と単成度数の乗算でこの A とそれから BI をかけた乗算を行った後でその前にある そ, のそれまでに計算した計算の結果にそれぞれを加えていくという計算を繰り返すということをやります。 えー、とちょっとその筆算の部分と異なるのはですねその筆算の場合にはまずあのこの中 の, です、ね、この多倍調整と単精度の乗算を全部バーッとやっておいてで最後にこれらの結果を全部足し込んでいくという形をとるのがこう我々 TK 計算の時の普通だと思うんですけれどもアルゴリズムであの書いてる時は少し異なっていてその1回 この、例えば、ここ、1行目ですね。この、あ、行目、3行目ですね。ここで、その A、A に B0 をかけましたっていう、この多倍調数と単数度数の乗算を行った際に、この A0、B0 とか A1、B0 とかっていう結果は、こう、その場ですぐに、この C0 とか C1 に書き込んでいくっていうところが、アルゴリズムの記述はちょっと、あの、我々の人間としての計算手術はちょっと違いますで。そこをちょっと区別しておいてください。で、こう同じようにですね、例えば、ここの、えー、と4行目で、 えっ、ー、と、A と A と B1 をこうかけていった数が出来上がったら、これをもう 即, 即その場でこの C1 とか C2 にどんどん加えていくという形でアルゴリズムの方が進んでいます。まあ、そこがちょっと我々人間の手計算とはちょっと異なりますので注意してください。まあ、それそのような形でこう表すのがこのアルゴリズムです。で、えー、その計算量の見積もりをまあバーッと行っていきます。えっ、ー、と、まず最初に、 えー、とこの1行目ですね。1行目で多倍長数と単精度の数の乗算が発生していますので、これをまず計算量として評価しておきます。でこれを先ほど の, その多倍長数と単精度数の乗算 の, の計算量でやりましたように、スータの連立の a という形で評価、あのー、見積もることができますで。次に見積もるのがこの2行目 の, その、えー、とフォアループにで出てきた計算なんですけれども、 えっ、ー、と、ループはこれ、えっ、ー、と、1から n-1 の範囲を、え i を取りますから、えー、とループ n-1 回ですね。で、その中で、まず、えっ、ー、と、多倍調数と単精度数の乗算を行っていますので、ここが、あの、オーダーのレングスの a という形で計算量が評価されます。そして、次がですね、この、えっ、ー、と、ci から c の k、 プラス i イマイナス1っていう、もともと得られていた結果に、この新たに計算した結果を加える部分なんですけれども、ここはですね、加算が、あの、シータの連数へということになります。これはなぜかと言いますと、えっ、ー、と、これ結局、その、この各、えー、この2つの線の中の行の、この、それぞれの行の計算の結果を加えていくんですが、 この途中結果っていうのは結局、この、元々のこの多倍調数 A の長さにこう等しくなるわけですね、A。例えばこの場合だと A が5ワードありますから、1回目のこの計算も5ワード分の、あ、5ワード、6ワードか。えっ、ー、と、繰り上がりも含めて6ワード分のこう加算を行うとで。2回目の計算を行った後もで、これ6ワード分の加算を行っているという形で、えっ、ー、と、合計ですと、この、えっ、ー、と、レングス A、 θ レングス A だけの加算がここで発生するというわけです。で、そうするとこの2行目ではですね、えー、とこのレングス A× かけるこの m-1 回だけ の, その計算量が発生しますので、えー、とそうすると合計のその計算量の見積もりとしては、えー、m かけるレングスの A ということになります。 で、ここで m っていうのは、その、何だったかっていうと、実はこれ b の長さだったんですね。ですので、えっ、ー、と、この2つの多倍長数の、えっと、計算量というのは、この、2つ、与えられた2つの多倍長数の長さに比例する、えー、ということになります。まず、この、この理由ですね、この多倍長数の、 掛け算の手順とそれからその計算量についてあの一通り押さえておいてほしいと思います。